はじめましてフィギュアスケーターの羽生結弦ですこちらは羽生結弦公式 youtube チャンネルとなりますこれからはこちらでも自分のスケートをそして演技を見ていただきたいなというふうに思いチャンネルを開設させていただきました現在進行形でロゴやヘッダーを作っていただいていますぜひ楽しみにしていてくださいまたそちらが出来上がりましたら改めてご挨拶の動画を上げさせていただきます これから皆様の期待に応えることができるか分かりませんが、これからも一生懸命スケートを頑張っていきます。そして見ていただいた意味を何かしら感じていただけるように頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。